こんにちは葵です 今日は保育園のの超超定番の簡単おやつをご紹介します皆さんマカロニきな粉って知ってますか保育園の方だったらああれねっていうもう必ずどこでも出ているおやつなんですがマカロニにきな粉をあえたものなんですねで知らない方はマカロニにきな粉っていうびっくりする印象かもしれないんですけど実はこれ保育園でもすごく大人気で子供がよく食べてくれるおやつですさらに栄養価もたくさん含まれているのでぜひお家でもお 栄養があるものを食べさせたいっていう場合はこれを作ってみてください今回の動画からこのレシピの分量に関しては概要欄の方には記載せずに概要欄のリンク先にあるホームページの方に記載をしていますそちらのホームページの方には必要な大人の人数子どもの人数を入れていただくと必要な分量が計算されて出てきますので是非これからはそちらをご活用くださいそれでは早速作っていきましょう <笑>どんな感じ<笑>それでは早速 作, 作っていきましょう青いの給食室作り方はとっても簡単ですまずマカロニを茹でていきますのでちなみにマカロニは本当に何でもよくって私が今日使うのはこの茹で時間9分のストレートのタイプのこういったマカロニを今日は使います これじゃなくても本当にマカロニだったら何でもよくて最近はすごい可愛いキャラクターのマカロニとかもあったりするのでそれ使っていただいて大丈夫ですで茹で時間は袋の表示通り茹でますので私が今日使うのは9分って書いてありますので9分茹でていきます沸騰したのでマカロニを茹でていきますで最初はあのほぐさないと 固まままってしししうのでで入れたら少しお箸でほぐします大人の方がマカロニを入れるときってもしかしたらこの中にお塩を入れてることもあるかもしれないんですがお塩を入れる理由っていうのがマカロニの硬さをちょうどいいこうアルデンテって言われているこうもちっとした感じの食感に仕上げるためっていうのとあとはマカロニに下味をつけるためという理由でここにお塩を入れるんですねただ保育園の場合は特にこうアルデンテに仕上げる必要もないですし今この段階で下味をつけなくて大丈夫なので お塩は入れずに入れていきます。袋の表示通り9分経ったので火を止めてザルに開けます。で、マカロニはあの温かいままでも大丈夫なので、特に流水にさらさずザルに開けたらそのままで大丈夫です。そしたらもうあとはきな粉と和えるだけなので、とても簡単です。きな粉にお砂糖を入れて甘みをつけていきますと。 揚げパンの動画でも説明したんですけど味の対比効果って言ってここにお塩をちょっと入れるとお砂糖の甘さがより引き立つのでここにお塩も少しだけ入れていきますお塩少々そしたら砂糖の塊を潰しながらきな粉とよく混ぜ合わせますこのきなこがすごいいい匂い<笑>きなこ餅とか大好き<笑> きな粉って結構ねね子供もよく食べます、ね、おやつで出す時はで全部が混ざったらここに先ほどの茹でたマカロニを入れてあえていきますちょっとね熱いので混ぜるときは気をつけてくださいまあご家庭でやるときはもしかしたらあの菜箸とかでやると思うんですけど保育園では多分手袋でねこうガッと混ぜると思うので火傷しないように気をつけてくださいうわもうおいしそう<笑>もうおいしそういい匂いしてるマカロニときな粉ってえっ で最初はね多分知らない方は思うかもしれないんですけどマカロニのもちっとした感じがきな粉と合わさってきなこもちっ なるので本当にねこれ子どもたちに大人気なんですよ体にいいおやつをこうささっと作りたいっていう場合は本当にこれおすすめですもうねほんと簡単ですよねこれでねもう完成です私が保育園で出していた時はこうしてそしたら多分この下の方にきな粉がねちょっと余ると思うのでこれをあのかけておいきな粉をしていましたあのきな粉はねタンパク質とか鉄とか食物繊維とかたくさんお子様にとってほしい栄養成分が入って 入ってるのできな粉はちょっとね多めに提供してましたこれでもうあっという間に完成です時計が鳴りますボンボンボンおいしいおやついただきましょうそれでは皆さんご一緒にいただきますおいしそう<笑>きな粉の匂いがプンプンしてるとこのフォークちっちゃいから掴みにくいんだよな 懐かししの味<笑>美味しい本当に食べた感じはきなこもちっていう感じがしますマカロニで作ることがほとんどだと思うんですけど私が勤めてた保育園ではこれをちくわぶに変えてちくわぶきなこっていうのも作ってましたちくわぶも長めに茹でるとすごくね柔らかくなるのでそれできなこつけるとかなりこうきなこもちっぽい感じに近づきますでマカロニきなこは作ってからちょっと時間経つとマカロニ硬くなっちゃって食べにくくなっちゃうので